みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回もまたみなさんからよくいただく質問を動画の中でベラベラっと解説していこうかなと思います。本日のテーマは、ギターを弾き終わった後に弦を緩めたほうがいいのか、緩めないほうがいいのかという話でございます。み、ま、な、あ、さん、日常でギターをペラペラと練習するじゃないですか。それで、練習をし終わって、ギターをポンと置いた後に、弦を緩めてからセヤセヤと眠るのか、それとも緩めずにそのまままセヤセヤと眠るのか、どっちなんだと。えー、そういった話。 でございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、結論から言いますと、えー、結論はないです。結論を言いますと、結論はないです。ちょっと日本語おかしいですけれども、すごい微妙な問題なんですよあの。どっちとは言えないです。どっちが正しいとか、どっちがいいとかって、ちょっと言いにくい内容でございます。ちなみに、僕個人としては、僕個人のスタンスとしては、緩めない派でございます。ちょっとその辺、いろいろこう細かく説明させていただこうかなと思います。 当たり前ですけれども、2つそのパターンがあるわけですよね。1、緩めない派の人。2、緩める派の人という感じです。それぞれの観点から、その意見を・・よく言われている意見をちょっと解説させていただこうかと思います。まず、緩めない派の人。えー、とそもそもギターというのは弦を張って強い聴力が生まれることを想定して作られているから、緩めなくてもいいという意見。 えー、そもそもそういうもの。そもそも。だから、むしろ聴力がなくなってしまうと、その反りの原因になってしまうから、常に聴力があったほうがいいんだという意見でございます。それで、その他には単純に面倒面倒くさいです。毎回緩めて、毎回チューニングしてると、えー。面倒くさい。ということ。それで、えー、他の意見としては、反るときは反るということです。<笑>いくら弦を緩めてケアしてても、 いくらこの 保, 湿保湿じゃないか、その湿度とか温度とかを適正に管理していても、反るときは反るということ。反るときは反る。<笑>もう身も蓋もないですけれども<笑>、えー。なんでまあそんなも一時、そのムを緩める、緩めないんですもそんなもん細かいことは気にしなくていいんだという人、えー、割とこれ僕、僕が支持する意見なんですけれども、まあ、そんなこともあって、僕個人としては緩めない派の。 という感じです。それで、緩める派の人たちとしては、やっぱりこの張力は強いから、これを緩めたほうがいいという方、結構多いです。このペグとブリッジを通して、6本の弦を引っ張っているわけなんですけれども、この張力を冷静に考えると、大体70キロぐらいあるって言われているんですよ。70キロって結構強いですよね。70キロ。僕がその体重5キロ。 なんですけれども、言ってみればこう、ギターを立てて、ここのペグのところに紐を6本くくりつけて、僕がわーっとぶら下がっている状態が常って感じなんですよ。そう考えると、直線といえども結構な力で引っ張られているなって感じですよね。そんなのを365日、24時間やってたら、ギターが大変なことになってしまうぞという感じで、やっぱり緩めたほうがいいと。強い。強すぎると。張力が強すぎるという意見。 で, ございますで、2つ目はめ 面, いい面倒くさいとか言うなということです。面倒くない。で、反るときは反るんですけれども、その反る要因としてはできるだけ少ないほうがいいだろうということで、そういうちゃんとケアをしてあげようということで、ちゃんと緩める方もいらっしゃいます。そんな感じ。えー、緩めない、緩める、ちょっと両方意見があるんですけれども、これはまあ、 動画を今ご覧いただいている皆様自身が決めることなので、どっちが正しいとはちょっと言えない感じです。どうでしょうか。それで、まあ、緩める場合。仮に緩める場合なんですけれどもあの、本当にベロベロの状態にしてしまうと逆にそれはそれでよろしくないと言われているので、緩める派の方々も緩めすぎには気をつけろとよく言っています。大体目安としては、このペグを半周から一周ぐらい。 そうですね、半周とかくらいですかね。もしくは1 周, 1周するぐらいを緩めておけば十分という感じです。こんな感じある程度の張力が保ったほうが、根っこのねじるとかすりとかが防げるので、緩めすぎず、緩まなさすぎずという感じでしょうか。まあ、僕とししても、もし皆さんが仮に緩める。 方だったならば、緩めすぎには気をつけていただきたいなという感じです。半週から1週ぐらいが目安という感じですね。でも、まあ、もうちょっと話を広げるとすると、僕の個人的な意見としては、毎日弾くギターだったら正直、別に緩めなくてもいいと思います。そのどっか持ってったりするときに緩めたりとか、寝る前に緩めたりとかせずに、毎日弾くんだったらもうそのままでも全然いいのかなと。で、仮に。 3ヶ月とか4ヶ月とか長いスパン放置するときがあったならば、あ, あこれからこのギターちょっと閉まって、しばらく弾かなくなるなという瞬間があったならば、まあ、少し緩めてもいいかなという感じですね。どうでしょうか。まあ、その長期間保管するかって、弦を外すというのはできるだけやめたほうがいいと思うんですけれども、そのときにちょっと緩めたほうがいいかなと思う程度という感じです。参考になりましたでしょうか。正直、あの僕が住んでいるこの家、あの 全体的に湿気が半端ないんですよそのもう弦を緩める緩めないとかもそういうレベルではなくもうすごいあの湿気が半端なくて家にギターをおくとすぐ調子が悪くなってしまうんですもう家全体が湿気出るんです本当に。 もう家にちょっとギターを置いておくと、もうすぐ湿気を吸ってなんかこうネックが反っちゃって、でそれをこのアフタービートに持っていって、1日2日置いておくと、すごい調子よくなっちゃったみたいな感じになったりとかすることも多々あるんですけれども、僕はその中で過ごしているので、もう弦を緩めると緩めないとか、もうそういう問題じゃねえという感じで、毎回緩めない方針でやっております。そんな感じです、参考になりましたでしょうか。さっきも言いましたけれども、結論はないです。 うん、そんな意見もありますということです。それで、その意見を皆さんが聞いていただいて、考えていただいて、さあ、どうするかは皆さんで決めてくださいということです。参考になりましたでしょうか。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>